韓国お得意のだったらいいな前回の妄想記事。このところ不発のようですね。どうも、政治いろいろの学部です。ムン大統領の訪日に関する続報です。ハンギョレ新聞の記事を引用します。日本の菅義偉首相が、ムン・ジェイン大統領が訪日する場合は、 外交上、丁寧に対応することは当然のことだ、と述べた。菅首相は8日午後、東京で開かれた記者会見で、東京五輪を機に文大統領が訪日したる場合に、韓日首脳会談を行う意向はあるか、あるならば前提条件をつけるかという質問に対し、このように答えた。首脳会談をするかどうかについては即答しなかった。 菅首相は同日、新型コロナの急速な感染拡大を受け、12日から来月22日まで、東京に緊急事態宣言を再発令すると発表した後、夕方にこれに関する記者会見を開いた。菅首相は、現在の日韓関係というのは、まさに旧朝鮮半島出身の労働者、あるいは慰安婦問題などによって、非常に厳しい状況にあると思っている。 日韓両国のこうした懸案を解決するためには、やはり韓国が責任を持って対応していくことが重要だと思う、と述べ、従来の日本の主張を繰り返した。さらに、ただ、ムン大統領がその上で訪日される場合は、外交上丁寧に対応するということは、ここは当然のことだと認識している、と述べた。最近、日本のメディアは、韓国政府が 文大統領の訪日意思を伝え、菅首相が昨年9月の就任後初の韓日対面首脳会談を行う意向があると相次いで報じた。これに先立ち今月7日、大統領府の主要関係者は、韓日首脳会談とその成果が予見されるなら訪日を検討できるという立場だと明らかにした。一方、菅首相は同日の記者会見で、 緊急事態の期間中に開催される東京五輪の意義について、世界で40億人の人がテレビでこの五輪パラリンピックを視聴すると言われているとした上で、新型コロナの中での安心安全な大会の実現、まさに人類が困難に直面する中にあって、今だからこそ世界が一つになれる。力を合わせてこの難局を乗り越えていく。こういったことを やはり世界に発信するいい機会だと思う。と述べた。とのことです。以前の動画で連合ニュースの韓国青瓦大の国民疎通指摘書都官が私たちは最後までオープンな姿勢で臨んでいる。日本政府が返事をくれるべきではないかと述べたという記事を引用しました。その指摘書都官の勝手な思いに菅首相はわざわざご丁寧にも 返事をくれてやったというう状況でしょうかちなみに、この国民疎通主席首都官とやらも大いに勘違いをしているみたいですが、オープンな姿勢とは何のことを言っているんでしょうかね。今の状況を見ると、日本は一貫して国際法を守れ、合意を守れと言っているにすぎません。これに対して韓国は何の答えもよこさずに話し合いしましょうと言ってきているわけです。 これは例えてみると、財布を盗まれた人が、盗っ人に対して、財布を返せと言っているのに対し、盗っ人は返すとも返さないとも言わず、ただ、とりあえず話をしようと言っているのと同じことだと思います。盗まれた人からすれば、話し合いとか別にどうでもいいから、財布返せとしかこっちは言ってないんだが、となるのは当然ですよね。これを、この国民疎通指摘書官は、オープンな姿勢と言っているわけです。 話が通じないというレベルを大幅に超えている感もあります。菅首相も記者が質問するから仕方なく答えただけで、本音はやれやれといったところではないでしょうか。この記者も全く状況が見えていないようですね。日韓首脳会談ありきの問題ではないのです。会談をするしないが重要なのではなく、重要なのは韓国が国際法違反の状態を改善することだけなのです。 韓国が国際法違反の状態を改善するまで日本は無視を続けるだけという話なのです。国際法違反をしている無法者国家と首脳会談をする意味が一体どこにあるのかというのが日本側の立場ですし、いかに無法者国家の親玉であろうが来日する以上はそれなりの外交儀礼を持って接するのは近代国家として至極当たり前のことで、菅首相はそのことを述べたにすぎません。 この質問に関する菅首相の答えは簡潔であり、かつほとんど満点の回答と言ってもいいのではないでしょうか。さて、この菅首相の回答を受けて、青瓦大がコメントを出している模様です。こちらは連合ニュースの記事を引用します。韓国青瓦大の関係者は9日、ムンジェイン大統領が東京五輪の開会式に出席するかどうかについて、今のところ決まったことはない、と述べた。 一部の韓国メディアはこの日、韓日両国がムン大統領の訪日の日程について暫定合意したと報じた。同関係者は、ムン大統領の訪日は考慮すべき事項が多いとした上で、韓日首脳会談開催とその成果が前提となるなら、訪日の可能性を検討できるとの立場を改めて説明した。とのことで、全く成長しない韓国メディアと比べると、 青瓦台の方はほんのちょっとだけ聞き分けが良いと言っていいのかもしれません。韓国メディアの作戦は明白です。G7 の時と同様、懲りもせずにありもしない暫定合意を言い出し、文大統領は暫定合意をもとに訪日、暫定合意があるにもかかわらず、菅首相は首脳会談を拒否したというストーリーづくりを狙ったのでしょう。青瓦台の方が ほんのちょっとだけ聞き分けが良いと述べたのは、菅首相の回答を聞いて、日本に首脳会談の意思なしを理解し、文大統領の訪日を決まったことはないと覆したことです。韓国はこれまでメディアも青画台もありもしない、だったらいいなを根拠として話をし、その通りにならないと後頭部を殴られたと言い出すのが上等手段でした。 妄想の上に成り立った自分勝手な願望であるにもかかわらず、その通りにならないと後頭部を殴られたと相手のせいにしてきたわけです。それが今回の青瓦台はそうせず、決まったことはないと覆したというわけですね。これは日本の悲観三原則が曲がりなりにも効果を上げているとみていいのかもしれません。あれほど物事が見えなかった青瓦台がごくごくほんのわずかだけ 物事が見えるようになってきたわけですからね。まあ、だからといって、韓国のだったら言 い, いな病がすぐに完治するとは思いませんけどね。日本はこれまで通り、非韓三原則を貫き、何を言ってきても国際法を守れ、合意を守れ、とだけ言い続けることが重要でしょう。韓国が国際法を遵守する日、日韓合意をきちんと履行する日が来ることがあれば、その時は、